我が輩は猫であるいやマジで長靴と同化しているん意味が分からないって見たら分かるだろう困ってんだよ助けろよいやすまんつい興奮した少し説明をさせてくれそれは数時間前に。 あいやー逃げないで聞いてお願いお願いします助けてください5本今のこの状態ことは数時間前にさかのぼる吾輩はいつものようにパトロールをしておったえ何そんな尊大な話し方をしてもお前まだ23歳だろって いいんだよ猫はその年でもう大人だから縄張りの中でみんなに声をかけ回っておったのだ。もちろん。にゃー。だぞ。かわいい婦女子にはにゃーんハートだからな。ふ<笑>ふ 我が輩とてオスじゃからのうんなにやはり名前はまだないのかだってあるに決まっておろう我がはの高貴なる名はルケ・ランジェロである偉大なる猫の王であるぞ 長山田地区三丁目のなおい領土ちっさとか今お前思ったろ今ミケって頭の中で略したろえっ何違うミケだなんて略してないあそうそう我が輩ランジャリーはんだ 違うよ訳すのそっちなのしかも微妙に違うからな。我が輩オスだからな。ランジャリーつけないからな。ミケランジェロだからな。むしろ猫基本ズネ。残念だからな。にゃーふぅ。 やっと階層に入れるわい。そう、我が輩はいつものパトロールの最中に見つけてしまうたのだ。この、長靴をあれ首輪に、ヨシオって書いてあるわね。やめてんその名を呼ばないで。ヨシオ、基本常全裸、うん、やめてあげてその並びに何か嫌すぎるから。 もうもうみうんもうみけでいいから全国のよしおさんに謝らないといけなくなるから見つけたときはまるで背中に電撃が走ったようであったこの中に入らねばそう我がいの中の何かが ここに入るよう我が輩を突き動かしたのだふむ、後悔しておるよ。当然であろう時々ご主人がやっておるゲームんなるものについておるリセットボタンユうんかのまたまに踏んでしまって怒られることもあったが あの、ボタンがうらやましいわい<笑>ところでその方、背中を少し描いてくれんか若輩、いかんせんこの状態だからして描けないのでな。おやってくれるのかありがたい 頑ぶりにかけたわ、あのー、そうそうそれで、こうやってまたもう一度長靴の中へて、なんで戻すのん面白いから、うん、うん待って全然面白くないからね我が輩それどころじゃないからね新種誕生それ、新種の間違い、うん、だからうん なんなのこの問答あ、ごめん私ご飯だまたねーにゃっー